それではここから、えー、と今回の本題でありますそのユークリッド補助法の定理に入っていきたいと思います。えー、とまず、えー、とここではその定理、えー、EA と呼ばれるものを示します。えー、この EA というのはディ・ユークリディアン・アルゴリズムの頭文字を取ったものです。テキストの方ではあのアルゴリズムから述べられておりますけれどもあの定理 4.15 にこれに対応する定理がありますので参照してください。 でここではまず A と B を整数としましてこれ A が B 以上であと B が0以上であるような整数とします。そして重要付き序算によって皮膚のラムダに対してこの R の1から R ラムダ R ラムダプラス1および91から9ラムダを次のスライドのように定めます。 でこのスライドの上からありますようにまず R0 は A 次に R1 は B と置きますそしてあと R2 以降なんですけれども例えば R2 は R0 を R1 で割った乗余を R2 としましてその時の章を9というふうに置きますで同様に R の i マイナス1を R の i で割った時の乗余を R の i プラス1と置きまして でこの時の小を q の、I、とを i いうふうに置きます。でこうしたその常与付き序算をその最終的に r の、えー、とラムダマイナス1を r のラムダで割った上与が0になるまで繰り返しまして初めて乗与になるまで繰り返しましてでこの時 の, その r,、えー、と r のラムダプラス1を0それからこの割り算の時の小を q ラムダというふうに置きます。 なお特別な場合としまして B が0の時はラムダは0と置きます。で一方で B が0でない時はラムダが非正の数を取ることになります。でこのような乗要付き手断によってその R とそれから Q を定めたときに以下が成り立つというのがこの定理の主張です。 えー、とまず一つ目はこの r のラムダが a と b の GCD に等しいということそれからえともう一つは b が正であるならばこのラムダがですね、えー、とログファイ分のログ b プラス1で上から抑えられるということただしこのファイという値は1 2分の1プラスルート5でしてこれはあの黄金比と呼ばれる数です。 実際の値は大体 1.62 前後の値であること。それから、この黄金比ファイは、方程式ファイ2乗マイナスファイマイナス1を満たすという点に注意してください。この性質はまた証明の時に使います。それでは、定理 EA の証明に入ります。まず、主張の A の方は、 これはよく知られた性質だと思いますのでテキストにも定理 4.15 に記述がありますのでそちらを参照してください。でここではそのもう一つの主張ですねこれはあの、えっと、常用付き序段によって定まる常用の列のこれを常用列と言いますけれどもこの乗与列の長さに関する性質です。こちらの方を証明していきたいと思います。えっと、まず、 ここではのと時、えー、とまあラムダがあの正であることに注意しておきます。証、えー、明では、えー、とラムダに関する機能法を用いて示します。えー、とまずラムダが1に等しいときはこの主張は明らかであることに注意しておきます。えー、と次にこのラムダが1より大きいと仮定します。でこのときに この i が0からラムダマイナス1に対してこの r のラムダマイナス1がファイの i 乗以上であるというこの不等式を示せばこの証明には十分であるということをこれから示します。なおこの不等式は以後この式スターとして度々引用します。 先ほどのスライドの中で式のスターの不等式を述べる際に r のラムダマイナス1と述べましたけれども正しくは r のラムダマイナス i でした訂正いたしますそこで先ほどの式スターが成り立つ場合を仮定しますとその実際に今度はその i イコールラムダマイナス1の時にはこの b イコール r1 というのが えー、とファイのラムダマイナス1乗以上であるということが言えて言えます。で、えー、とこの不等式についてその両辺の対数を取りますと、このログ b 左辺はログ b となりまして、右辺は、えー、とラムダマイナス1かけるログファイとなりまして、まあこのような不等式が成り立つことになります。で、この不等式を変形することでまず、えー、とラムダマイナス1が ログファイ分のログ B で上から押さえられることが分かりまして次にこの定数項を移行することでこのラムダがログファイ分のログ B プラス1で上から押さえられることが分かります。ということで先ほどの主張である R のラムダマイナス i がファイの i 乗以上になるということをこれから機能法で示します。 でえー、とその機能法に入りますけれども、えー、とまず i コール0の時は、えー、と r のラムダはあのこれ最後の乗用ですからこれは1以上なわけですね で,、えー、とでファイの0乗というのは1に等しいわけですからまずこの不等式が成り立つことがわかりますで次に、えー、と i コール1の時を考えますと今度はその r のラムダマイナス1は これは R のラムダの1つ前の多項とこの乗用列の乗用だったわけですけれどもこれは序算を行いますとその R のラムダプラス1以上になっているわけです。ですのでこの i イコール0のケースからこの R ラムダプラス1は2以上であるということが分かっております。そしてこれをファイの1乗の値と比べますと。 えー、とファイの一で下かからら抑ええれることとがわかります。で、っ、えー、今度はその一般の場合ですけれどもえっ、ー、と i がえっ、ー、と二からラムダマイナス一の時に、えー、このえっ、ー、とファイ二乗イコールファイプラス1、えー、これはあのファイが満たすべき方程式ですがまあこれを用いて、えー、次の性質を示します。で、えー、と先ほどの続きで、えー、i が二からラムダマイナス一の時なんですが こちらにありますようにこれはあのえっ、ー、と乗 用, 用の定義からえっ、ー、と R のラムダマイナス i というのがえっ、ー、と9のラムダマイナス括弧こ i マイナス 1×R のラムダマイナス括弧こ i マイナス1プラスえ R のラムダマイナス括弧こ i マイナス2というまあこのこういう関係式が成り立っております。で、えー、ところがまあ こ, この小ですね小9はえっ、ー、と正の値を取りますので ここを1にしますとこの r のラムダマイナス i の値がえっとこの部分ですねえっと r のラムダマイナス i マイナス1と r のラムダマイナスかっこ i マイナス2の和で下から押さえられることがわかります。でえっとここでその機能法の仮定を使いましてこの r のラムダマイナス i マイナス1はえファイの i マイナス1度で下から押さえられておりえっと r のラムダマイナス i マイナス2は Φ の i イナス2乗で下から抑えられているという機能法の過程で置き換えますと、まあ、このような不等式が成り立ちます。でここでこの Φ の i イナス1乗プラス ΦΦ の i 2乗をこうで共通因子を括りますと、これがと Φ の i マイナス2乗かける1プラス Φ という形になるんですが、この1プラス Φ というのはこの Φ が満たすべきあの方程式ここを見ますと、実はこれ Φ の2乗に等しいということが言えますので。 そうしますとこの式は、えー、とファイの i マイナス2 乗, 2乗かけるファイの2乗ということで結果としてこの r のこの右辺がですねファイの i 乗になるということでこの r のラムダマイナス i というのが、えー、とファイの i 乗で、えー、下から抑えられることがわかります。えっ、ー、と以上がこの定理の証明です。えっ、ー、となお微項ですけれども、えー、と K をタイとするときに えー、と形状の一変数多項式間、えー、Kx は、えー、とユークリッド関数 d をその、まあ、Df をですねその、まあ、f の次数で定めることによってユークリッド正規になります。でそして、えー、とこのユ ー, クリユークリッドの向上法が、まあ、あの今扱っているまあ整数関と同様に成り立つということに注意しておいてください。 それではここで先ほどの定理に基づくユークリッドのアルゴリズムアルゴリズム EA と書きましたけれどもこのアルゴリズムを示します入力としましては F と G これは R の源としますそれから出力はこれ D は R の源で D はこの F と G の最大公約子となるものですまず最初のステップで この入力の f を r0 に代入し入力の g を r1 に代入します。それから変数インデックスとなる変数 i に1を代入しておきます。でステップ2以降はループとなるんですけれどもこれはファイル分と呼ばれるものでそのこの r の i 今最初の初期条件ではこの i が1で与えられていますが この r の i が0でない限り次のグループの中の処理を実行しなさいという意味です。で実際にどういう処理を行うかというのは次のステップ AB に書かれております。まずステップ A ではこの r の i マイナス1をその r の i で割る乗与付き序算を行いまして小を9の i、r、乗与を r の i プラス1と置きます。 で次の B のステップではこのインデックスとなる i を1加えて i を1つ進めるということをします。でこの処理をこの R の i が次々と入れ替わるわけですけれどもここでステップ A で計算される乗用がですね0に等しくなるまでこの処理を続けまして。 でえー、とこの r の i が0になった段階でこのステップ3に進みます。でここでその r のこの時点での r の i マイナス1を d に代入して最後にこの d の値を介してアルゴリズムを終了します。